愛知県豊川市、旧一宮市のよさこいチーム、一宮からの風、日差しさんが演舞していた曲です。男性の力強いダイナミックさと、女性の優しさを表現できるように演舞しますので、応援よろしくお願いいたします。それでは、ジョイブレーンの皆様の演舞、どうぞお楽しみください。ジョイチ君レイお願いします